どうなってもうたけど大阪市の時はどの雲も一緒やったなじゃあまた明日と元気に手を振って「いきいき100歳体操」のインストラクターと別れ家路に着く初代の帰宅長さんは介護予防にとても熱心だった。 おかげで家の近くの老人憩いの家でいろんな介護予防のための教室が開かれるようになり健康を維持できるだけでなく友人も増え一人暮らしも寂しくなくなった。と1人の女性に笑みがあふれるしかし彼女には一つ心配事ができた。それは、昔の平野区 今の特別区名では天王寺区で自分と同じく一人暮らししている姉のことだ姉も近所の老人福祉センターのいろんな教室に通うのを楽しみにしていたが去年から大幅に事業が縮小されたのだ天王寺区は高齢者が多い上に税収が少ないため要介護高齢者対策に力点が置かれ 元気な高齢者へのサービスまで手が回らないという最近の姉は足腰の痛みを訴え元気がない介護予防事業に取り組み介護給付も減ってきましたしかし介護保険料は高いまま私が北区町に再選されたら介護保険の 一部事務組合から脱退することをお約束しませんスピーカーから大きな演説の声が響く二度目の区長選挙が近い区長の言い分もわからなくはないが姉のことが気にかかる大阪市の時は一緒やったのに笑顔が消えため息に変わる。